よろしくお願いします。えー、最初にですね踊り披露します曲はですね、紙ノンという曲、おと紙、紙ノン、おと紙という曲をはい、えー、披露したいと思います。じゃあ踊り子を、よろしく見ていただくお客様にね、よろしくお願いします。じゃあそれでは参りましょう踊り子。 <笑>はいありがとうございますじゃあ踊り子準備をしてください改めまして私たち